代理人弁護士を通じて、美和公黒館5日、滋賀希望が丘文化公園を欠場すると発表した。本人はリリースを通じて、黒館は走ったことがなく、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 そっと見守っていただけるとありがたいです、とした。主催の京都新聞社には、この日、ドルーリー側から欠場の連絡があったという。代理人の札塚知事弁護士は、同じリリースで、ドルーリー・シュエーリさんは、これまでに大会に出場した際に行われてきた報道や、 大会での周りの人からされた撮影や声かけの対象に不安を感じた結果、出場を予定していたビワコクロスカントリー大会出場を見送ることになりました。とした上で報道関係者、ファンに対して配慮を求めた。東スポウウェブ。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。